こんにちは、岐阜大学の小山です。今回は地震ハザードマップについてです。ここでは地震ハザードマップの見方について解説します。ご自身の地域のハザードマップを活用できるよう学んでいきましょう。ハザードマップの説明に入る前に、地震と被害の一般的な関係について見ていきます。これは2016年に発生した熊本地震における 建物構造と被害との関係を示したグラフです左から木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造となっています色の違いが被害の程度を表していて赤の倒壊、崩壊は右上の図で赤く囲んでいるような壊れ方を表していますこの図から木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の順に壊れやすいということがわかります 中でも木造が一番壊れやすいということがわかりますこれは同じく2016年熊本地震における建築年別の建物被害の分布を示したグラフです一番左が1981年5月以前に建てられた建物で右に行くほど新しい建物になります建物は耐震基準に従って建てられますが1981年に この基準が大きく改定されましたそのため旧耐震基準の建物と新耐震基準の建物では耐震性が大きく変わることが知られていますこの図でも旧耐震基準の建物の被害が新耐震基準と比べて大きくなっていることがわかりますこのように古い建物ほど被害が大きく特に旧耐震基準の建物で被害が大きくなります これは1995年の兵庫県南部地震時に淡路島北断町を対象とした調査からその時の建物被害と人間の死傷との関係を表したグラフです今度は横軸が建物被害の程度を表していて一番右が倒壊崩壊を表しています色の違いが死者の程度を表していて黒が死亡、色が薄くなるほど怪我の程度が軽くなることを表しています このグラフを見ると、死亡のほとんどは、建物が倒壊・崩壊したときに発生していることがわかります。地震による死者軽減のためには、耐震性の向上が必要不可欠であるということが、この図からもご理解いただけるのではないかと思います。1978年の宮城県沖地震では、 死者28人中ブロック塀などの下敷きになって亡くなった方が18名でありその多くが子どもと高齢者でした建築基準法ではブロック塀の耐震力の確保のために最低限守らなければならないことを規定していますが2016年の熊本地震の調査では大きな被害を受けた増木町において9割のブロック塀がこの規定を満たしておらず このうち約 75% が倒壊したという結果が報告されています。ブロック塀に用いられるブロックは1個で10キロあります。ブロック塀が倒れるときは、一つ一つのブロック塀が積み木のように倒れるのではなく、この写真のように1枚の壁のように倒れてきます。つまり、縦10段、横10列のブロック塀があ っ, たとすればあったとして、これが倒れてくると、 その重さは1トンにもなります1トンのブロック塀の下敷きになると身を守るのはかなり難しいのではないでしょうかしかもブロック塀は通常道路側に倒れてきますので狭い道路では車両の通行もできなくなりますこのように規定を乱していないブロック塀は大変危険ですここまでで説明した 地震と被害の一般的な関係をまとめると次のようになります。震源に近いほど揺れが大きくなる。地盤が柔らかいほど揺れが大きくなる。RC ゾ RC コンクリート、鉄筋コンクリート像、え鉄骨造と比べると木造建物 の, えの方が被害が大きくなります。古い建物ほど被害が大きくなります。倒壊、え崩壊の時死亡率が特に高くなります。 ブロック塀の下敷きになると潮気圏度が高くなります地震による被害は揺れの大きさとその揺れに見舞われる地域の状況の合わせ物となりますのでハザードマップを見るときには建物やブロック塀道路などの地域の状況と合わせて考えることが必要ですさていよいよ地震ハザードマップについてですまず大前提として地震による揺れの大きさには 次のような一般的な傾向があります。地震の揺れは地震の震源地震が発生した場所ですね。に近いほど大きくなります。また、地盤が悪い、いわゆる軟弱地盤ですね。ほど大きくなります。地震波動のマップには、その地域の地盤の状況から、そもそもその地域がどれぐらい揺れやすいかを表した。地盤の揺れやすさマップ。 震源からの距離を考慮した各地域の揺れの程度を表した震度マップと各地域の液状化危険度を表した液状化マップなどがありますそれでは一つずつ見ていきましょうこれは防災科学技術研究所の地震ハザードステーション JSIS というホームページで公開されている地盤の揺れやすさのマップです色の違いが揺れやすさを表していて青いところほど揺れにくく 赤いところほど揺れやすいところを表しています地盤の状況を表すものですので地震によって変わるものではありませんこの地図は東海地方を中心に表示させたものですが一般に平野部ほど揺れやすく山地ほど揺れにくいということがわかると思いますこのような地盤の状況で地震が発生することを考えた場合震源からの距離と ここで示した地盤の揺れやすさの両方によって、実際の揺れの程度は決まります。JSIS のメニューでは、表層地盤というタブを選択することで、このマップが表示できます。皆さんの地域の揺れやすさについても、こちらから確認してみてください。震度とは、揺れの大きさを表す指標で、震度マップとは、 対象とする地震が発生した場合の地域ごとの揺れの大きさを表したマップになります。これは岐阜市の震度マップの例ですが、想定地震として南海トラフ巨大地震を対象としたマップになっています。この地図では塗られている色が震度の大きさを表していて、青から赤に変わっていくほど大きな震度を表しています。赤とオレンジが震度6強、 それ以外が震度6弱です。震度別の状況の目安については前回お話 し, しましたが、震度とその地域の建物の状況にえ建物状況やブロック塀の状況などを考えた上で、それぞれの地域で必要な対策を考えることが必要です。ただし、ここで示された震度はあくまでも目安であり、実際には地震の起こり方が想定と同じかどうかという点や、 地域の細かい地形や地盤の状況で揺れの大きさが変わってくるということがありますので、実際の揺れはハザードマップ通りになるわけではないことに注意が必要です。なお、震度マップで示された色については、マップによって異なりますので、こちらも注意してください。地域によって想定されている地震も違いますので、お住まいの地域の震度マップを確認してみてください。 液状化とは、揺れと地盤の中に含まれている水分によって地盤が液体のようになる現象を指しますこれは、2011年の東日本大震災の時に千葉県浦安市で起きた液状化の様子です左上は、液状化によって飛び出たマンホールですその下は、同じく飛び出した貯水タンクです右上は、吹き出した砂に埋まる車で 右下が地盤沈下によって生じた段差ですこのように液状化が生じると飛び出したマンホールなどによって通行に支障が出ますし下水が使えなくなったり建物が傾いたり泥かきなどの対応も必要になってきますこれは岐阜市の液状化マップの例です先ほどの震度マップと同じく南海トラフ巨大地震を想定したマップです 揺れの大きさや地域の地盤の状況によって液状化の危険度は変わりますので震度マップ同様その地域で大きな被害を引き起こすことが想定されている複数の地震について液状化マップが作成されていることもありますただしここで示された液状化危険度はあくまでも目安であり実際には地震の起こり方地域の細かい地形や地盤の状況によってまた 変わってくることがありますそのため実際に液状化が発生する地域がハザードマップ通りになるとは限らないということに注意が必要です。ここで液状化の起きやすい地盤とは砂地盤であること地盤が締め固まっていないこと緩い砂の層が地下水に満たされていることという3つの条件を満たす地盤ということになります。河川から運ばれた砂によって形成された平野部や 埋め立て地ななどは特に液状化の危険度が高い地地域となります地震ハザードマップの使い方の主なものとしては、まず地域内の危険箇所、資源について検討し、対策を考えること、次に日常のまちづくりに活用すること、そして要支援者対策を考えることなどがあると思います。 最初の地域内の危険箇所、資源について検討し、対策を考えるということですが、地震被害は揺れや液状化の状況と地域の状況の合わせ技で生じるので、地域の状況と地震ハザードマップを合わせて考えるということがまず必要になります。そこで、ハザードマップを見るときには、合わせて地域の危険箇所、資源になりそうなものについても一緒に考えることが必要です。 地域の中の中危険箇所・要支援者とは例えば古い建物があるところ木造建物が密集しているところ危ないブロック塀があるところ狭い道古い橋のような地震が起きたら危険なところそして支援が必要な人や施設などの情報があります資源になりうるものとは例えば避難所避難場所耐震構造の建物 広場取水できるところ病院資材倉庫専門職の OBOG など何らかの支援ができる事業所や人などの情報があります危険箇所や資源は地域特性によっても変わってくると思います皆さんの地域でも考えてみてください次に日常のまちづくりに活用するということですが先ほどの危険箇所や 資源を調べていく過程で平常時の地域の問題点や困りごとそして災害時の問題がつながっていくと思いますそうすると事前の災害対策とはまさに平常時のまちづくりそのものであるということが分かっていただけるのではないかと思いますまた平常時から災害に備えたまちづくりを心がけることで地域の安全性の向上と 地域ののコミュニケーションの向上も進むと思います要支援者対策についてですが災害が起きてから今まで顔も名前も知らないどんな困りごとがあってどんな人がつながっているのかも知らないという状況で対応を行おうとしてもうまくいくものではありません人が関わる事前対策は顔の見える関係ができていてこそ進むものです もちろん使い方はこれで終わりというわけではなく地域のニーズに合わせて様々なことを検討するときに利用できると思います皆さんもお住まいの地域についてぜひ活用を進めていただければと思いますそのため支援が必要な人の対策については日頃からの見守りや関わる人みんなの顔の見える関係づくりを通じて平常時の対策 住まい方、家具の配置と固定、耐震補強などを合わせて災害時の支援ができる体制を作っていくことが必要ですマップを使うことで居住地や危険度に応じた対応や支援ができる人や施設などの設定も可能になってくると思います今回は以上です今回は地震ハザードマップの見方について学びました 次回はハザードマップを使って対策を考える手法について解説します。